んここはどこじゃったかいなアザロフなんたらかんたら。まあ、いい。わい今回はわしの孫娘三人と、アスレチック広場に来たんじゃ今回の管理人は、夢を与えてくれるオーダーマンじゃ管理人に見つからないように、遊ばねばならん。さあわしも遊ぶぞい。 この機械にしようかのシンプルなゲーム機じゃな急に視界がふわふわしてきたのーおーミングじじゃったかちょっとおじいちゃんケチャップで遊んじゃダメいや何もしてないボケてるから自分でやったこと気づいてないのよじゃわしがやったの治療ありがとう おじいちゃん悪さしちゃダメよ。わし気をつける。バスの近くで監視しとるの。おじいちゃん邪魔 あ, あっち一緒に行きましょう。ほいほい。あらおじいちゃん元気元気じゃよ。酸欠になるわよ。ちょっとだけじゃ。管理人参上機嫌に、歌っておるの<笑>わし、悪さしてません。 おじいちゃん私置いて逃げないでよ す, すまんわしは終われないの呼んだ誰で呼んだのは知人は追っててもつまらんわしに恐れをなしたか ちょっとはし眠気覚ましたいおお、まぶたの重みがなくなったわいあの子は何をしでかしたんじゃ。来てるわおじいちゃん逃げるんじゃ。 これ間に合うかの間に合わせては わ, わかったあ発電機蹴るの優先したぞい光の柱で回しとる発電機をみんなに教えるんじゃわあおじいちゃん またいたたいずらしたのわし何もしてないおお、先に来てたんじゃないおじいちゃん遅いわよすまん許してくれゲートは両方向こう側じゃなまずはゲート寸止めして孫を迎えに行くぞい ん管理人が来とるなんだじじいかよじじんもたまには追いかけてふわふわするから目を覚まさねばわしの究極奥義ボロードタイムで孫娘を引き取りに行くのじゃの前にまずはゲート確保 わしが行くから待っとるんじゃぞ。あ、一応ゲートに光の柱で、目印つけとこうかのう。管理人はどこじゃ戻ってしまったわ。そうか、一旦治療じゃ。おじいちゃん時間がないわ。わかっとる、急ぐんじゃ。これはわしが突っ込むしかないの。 わしが行く予定がいいんばりわしも混たりたい。別の孫が先に行ってくれたのー。孫たちが全員見つかってしもた。わしとゲートはこっちじゃぞ。みんな来とるか全員来れたのー。 おじいちゃんだけ先に逃げてせこいわ。ここはすまん。